皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月7日、王家と真相の迷宮フィーバーが始まっています。1日1回無料ということで、新しい日課の追加です。バージョン 6.3 でレベル上限の解放があるので、真相の迷宮を周回するための勇気の軌跡を貯めなければいけません。なので、輝きの大臣たちの効果を使うわけにはいきません。 ただそうなると、足は遅いし、ゴールドも稼げないので、その辺は諦めるしかなさそうです。しかも、真相の迷宮自体がそんなに箱をゲットできるコンテンツではないので、勇気の奇跡もそれほどたまりません。ならばということで、いっそのこと王家の迷宮に行けばいいのではないかと思いつきました。こんな感じでボーナスミミックで稼いだりできますし、あるいは冥府エリアに行けば、さらに箱を稼げます。しかも、道中のモンスターが弱いので、サクサク進めます。